はい、なんだヒルデガーンが共鳴いしているが近くいや違うこれは近くの邪悪な木にヒルデガーンが反応しているのかもしヒルデガーンが復活すれば地球は間違いなく邪悪な木を立たなければお前も来てくれるか まだだまだ昼出がん。 力がまだ残っている。早く終わらせなければヒルデガーンが力を取り戻す前に。 で、最後だな。で<タッ>終わらせてやる。<タッ><タッ><タッ> 悪の気がたたれたありがとう君こそ勇者にふさわしいな。 私にパワーで勝るものなど全世界で存在 弱な種族なんだ何ということ だ, だくだらない実にくだらない中に低能な人間どもが考るような愚の骨頂だがたとえ武功であっても神は全てを見ているのだそして 愚か者には鉄槌を。くだらん余興であろうとも、神は決して容赦す 全力で相手をしようし負けられないのにようこそ 切りと決着をつけさせてもらおう。研究の成果をお見せします。あなたからはそこ知れない力を感じます。おい、どうなってるんだ。どうして誰も集合場所に来ない。もう待ってられんこの僕に迎えに行かせるとは。大会が終わったら。 あいつら全員破壊してやる 過ぎてるんだぞ悪いビルス様フリーザのやつが全然言うこと聞いてくんなくてよ<笑>せっかく復活したのですからもう少し楽しませてもらってもバチは当たらないでしょう。この戦闘バカどもがいいだろうそんなに暴れたいのならこの僕が相手をしてやるなかなかいいウォーミングアップになりましたね 力の大会とやらでは、存分に楽しませてもらいますよ。こんなところで何を遊んでいらがるさすが宇宙一の悪人だな。だけんどもブーの代わりは、やっぱおめしたいね。ふ<笑>よりによってこのアカモンもメンバーとはな。俺たちだけで勝てタやオレスも、 おや、こんなにモッパワーで戦うためだけが怖い。何？ストップストップ！大会直前にチームワークを乱すんじゃない。ようこそ。 俺の近くによるな愛は不滅最後に必ず勝利するんだからどうやらこの辺りに新種の巨大生物がいるらしい保護官として見て見ぬふりはできない探しに行くぞお前も暇なら手伝っていけ 敵的な奴らは放っておけない駆除するまでだ 私の密漁兵器か何かか何許可なくそんなものを育てられては迷惑だ例の生物は一体どこにいるんだ仕方ない次に行くぞ。 野放しにしていると生態系が崩れるかもしれないとっとと駆除する。 あの時シワになったなだがその醜い体の一部になるなんて二度とごめんだ 《させるまでだ》 だけ遊んであげるよ邪魔なのはお前たちのだ俺に従えないなら力ずくでも帰ってもらうどうやらここには例の生物はいないらしい次に行くぞ <笑><笑>そういうことか例の生物の正体は大猿になったサイヤ人だったのか動物ではないならこいつは保護の対象外だ俺の仕事ではないな俺は仕事に戻る後始末はお前に任せたぞ れしをすばててやく無だのない動きで敵を倒してください。 よりは弱い今ばコピーのようなものですがそれでも修行の相手として すごい司令俺がスーパーサイヤ人だ今は少し相手を強くしてみますかどんどん参りますよ修行だろうと全力で行くぞ来いかカと。ほう、修行は順調のようだじゃあどれくらいかったか僕が試してあげようウイスお前も手伝え それでは、限りなく本物に近い強さのジレンさんにもお手伝い願いましょうああ、やられてしまいましたわざとらしいぞ、ウィスサボるなよあ な, かなかの出来じゃないかまあ、大会で勝ち抜くためには このくらいできて当然だがな宇宙にはジレンさんよりももっともっと強い方もいらっしゃるでしょうからねえ。<笑>ようこそ。 貴様も俺に倒されたいかこの力で、どこまでやれるか試させてもらうぜ。君と一緒に戦えるなんて、ワクワクするよ。うわー、この力にこんな使い方があるなんて、これは大発見だ。 ねえ、君。ちょっと僕の実験に協力してくれないかな方法は簡単だよ。僕が発明したこの装置をつけて何度か戦ってくれるだけでいいんだ。いいかなもちろんいいよね。はい。じゃあこの装置を体に取り付けて、と。ああ、そうそう。言い忘れてたんだけど。この装置は持ち主の体力と引き換えに強力なエネルギーを生み出す仕組みになってるんだ。だから、 残りの体力にはは、気をつけてね<音声>おいお前と逃げろだまだ実験は終わらないよ頑張って エネルギーでこの人たちと戦ってみよう大丈夫今の君なら簡単に勝てるはずだよ どうやら君のエネルギーに反応していろんな人が集まってくるみたいだね実験相手の方からやってきてくれるなんて好都合だよ ああうっかりすべての命がエネルギーに変わるところだったよこの力のこともっともっと知りたいな次に実験する時にもぜひまた協力してね 貴様も俺に倒されたいか。俺は俺のやり方で限界なんぞ超えてやる。行くぞ。お, おい、お前、どうせ力が有り余ってるんだろう。たまにはこっちのことも手伝ったらどうなんだ。はい 我らが第七宇宙のピンチなんだぞなんとしても大会で優勝しなきゃならないんだぞぐーんこうなったら力づくでもお前を大会に連れて行くあらあらビルス様ったら完全にお怒りモードのようですね今のビルス様はまともに相手をしない方がいいかもしれませんねまあもしもあなたが勝てたら 完全に諦めてくれそうですけどね<笑> く, くそおとなしく捕まれまったくどうして私の顔につかまらないお前が来ないといつまでも仕事に戻れない恨みはないがおとなしくしてもらう お前捕まえたらお菓子くれるってウィルスが言ったこれはまずいねもう少し鍛えておかないと私の一生せおでにい、ね、れ、うんうんうんうん、お菓子食べたかったなかなかやるな破壊神が目をつけるだけのことはあるおめえには悪いけん ビル様ってば一度言い出したら聞かねえから<笑>俺一人でも十分だが使える奴が大いに越したことはないからな貴様この俺を舐め上がってヒヤ や, やっぱおめえ強えなおめえが大会に出てくれりゃオラたちも安心なのによ行くぞ 何やら楽しそうなことをしていますね私も混ぜてもらいますよお、はいフジカー体動かすとはいいけどよく大変んじゃねえぞこの俺様が一番すぐ一撃を繰り返してやる残念だこうしていいのであれこうなったら本気でやってやる後で後悔しても知らないからな 事情はありませんが、ビルス様、たってのお願いですので。だ、大衆宇宙の立場からすれば、私が力を貸す理由はないはず。ごちゃごちゃうるさいぞ黙ってかかせ本気で行かせてもらうぜ我が姿は正義、我が姿は世界うるさいだいどうしておここに存在している 一体何しに来た悪に不可能など無理が…は唯一の可能性であ…あ、くそわかった、わかったもうお前には頼まないよこれで、第七宇宙が負けでもしたら、一生恨んでやる化けてどこまでも出てやるんだからな負けてしまった場合は、何もかも完全に消滅するので、化けて出る魂も残りませんよ<笑><笑> うるさーいようこそ。 父さんに手をようやくルがやくルの星 プラント性をよみがえらせることができのドラゴンボールを取りに行くぞどうやって俺の支配から逃れたまあ、い, いもう ついについにつふるさん 悪竜をまとめて相手にしようとは命知らずもいいとその技を受けてみろ戦力に差がありすぎるだろうここは俺が一人で相手をしよう何を甘いことを言っているのです容赦なく倒してしまえばいいのですよ スーパーサイヤ人 孫悟空を倒したぞ残るは貴様だけだ孫悟空と仲良くあの世に送ってやるなかなかやるなだが無駄なあがきだつふるじんとなった我がしもべたちよお前たちの恨みの木をこの俺に送るのだ<笑>役立たずどもめこれでは木を集められないではないかまあいい。 貴様ごとき俺一人で倒してやる <音声><音声>ややぜあんたと戦える日が来るなんてってかはしない。 覚悟はいいか僕が相手になります一人ずつなんて面倒だまとめてかかってきやがれここかアロックが持ち込りあってんのはちょっ待ててもらうず。嫌だったなあ孫悟空油断しちまったそんな お父さんが負けたお前が強くなれば、俺はもっと強くなれる。上等だ私の力だって、まだまだこんなもんじゃねえぞさて、そろそろ終わりにする か, かあんたもポタラで合体したのかよくっそ まままだだだここの力ををうまく扱ええててねねなななな楽しそうなことをししそといるもんんか破壊神までお出ますかよ面白いこうなったら。 あたしのすべての力をぶつけてやる なんだお前このあたしと張り合おうってのか行くぞずーじゃねえかじゃああそこの空に見える神殿までどっちが早くたどり着けるか勝負だだがただのスピード勝負だけじゃつまらねえな途中で会った奴らを全員ぶっ倒していくのはどうだ決まりだなそれじゃ行くぜもう そういえばトランクスくんこの前のゲームくれる約束どうなったっけあそういえばまあそういうのは戦いが終わってからにしようぜなんだそっちはガチかついてるなお前、まあ つ<音>もよ<音>手んだおー強そうなひとはっなん あっとスーパーサイヤ人 2! あた私はスーパーサイヤ人2よりもさらに上に行くんだお前なんかに負けやしねえぞ なんだかよくわからねえけどあんたとは初めて会った気がしねえぜ気が高まるあふれる。 やる！殺してやるぞ。 よく見てサイヤ人に秘められた究極の力だこれが究極のサイヤ人の力だそれ 何 だ, なんだ風の見た目の割には何の気も感じ取れんぞそんなコケおどしの変身で俺に勝てるつもりが孫悟空貴様は何者だまだ支配できていない人間がいたのか目障りだな孫悟空の前にまずは貴様から消してやるとしよう ベジータとカカロットが合体した 俺の動きについてこれるかな？どこに行く？<笑>にしてただで帰れると思うな。この俺が出てきたからにはただではすまんぜ。 あなは孫悟空の仲間といったところでしょうかうう<笑>ちょうどいいこれで心をきぬくブローネさんの強さが試せますねおおらしいこれならあのサイヤ人たちの復讐を果たすことができるしかし念には念を、うん うわー こちらに向かっているんですかお待ちなさい私はブリーダーですよ 早く制御する装置を作らせなくてはいけませんね。何をぐずぐずしているんですか？さっさとブロリーさんを回収してきなさい。 どうやらその辺りにドラゴンボールがあるようですねさあ、我がフリーザの皆さんあなた方の忠誠心を見せる時ですドラゴンボールを奪い、私の野望を叶えるのですさっさと片付けてやるぜ ういえ、えそばトランクス君この前のゲームくれる約束どうなったっけ ババそういえばまあそういうのは戦いが終わってからにしようぜおとなしくフリーザ様にドラゴンボールを差し出すんだな何者か知らんがフリーザ君の敵ではないなんだよわけわかんないこと言いやがってまあいいぜ俺がぶっ倒してやるよまた暇しても知らないよおっせいしねじゃ遠慮なくて その力についてこれるか な, なんてことで話が違うぜ。 でもやられっぱなしじゃないぜ こんな奴がいるなんて、フリーザー様にお知らせせれば 貴様も俺に倒されたいかこの力でどこまでやれるか試させてもらうぜどうしたおめえの力こんなもんか<笑> 以前のような気が感じらんねえぞ。おめえ、もしかして腹減ってんかくそー。そんな状態じゃ、おめえの本当の強さがわかんねえじゃねえか。うーん。どうしたもんかな。そうだおい、そこのおめえ。 ちょっと手伝ってくんねえか手分けしてブローリーに食べられるもん渡すんだ。オラも今からちょっと探してくる。じゃ、よろしく頼んだぞ。 チョコ食べる。 二 な, なるものを食べに来たのですがブルマさん遅いですねもう待てないもう我慢の限界だドーナツなんだそれは食い物なのかなんなんだい君らはいきなり割って入ってきて破壊しちゃおうかなまったく ビルス様はお腹がすくといつも機嫌が悪くなってしまいますねあなた方には申し訳ないですが少々お付き合いくださいなんだ何か言ったかウィスいいえ何にも、うんはあ、こんなに楽しかったのはいつ以来だろうビルス様満足されたようですね<笑>うわ、ん 有。 見てな。さっき会った時より、気が上がってんぞ。もっと腹いっぺんになりてえだろ。そら、俺が集めてきた分の食いもんだ。これも食え。お<笑><笑>お、目にあった時と変わんねえくらいの気を感じっつ。そんじゃ、いっちょやっか。 そうだどうせならおめえもオと勝負してみねえか徹底的にやってやるぞ するんだな。 うちょっとたべも<音声> の, あらあらのようです、ね、食べ物の恨みっておそろしいですねぇよ。<笑> ビルス様とウィッシュさんまで。頼むから後にしてくれよ。 しました お, お, お, お, お, お, およろし白いじゃねえか。これなら 全力で戦うことができそうだそれではまずウォーミングアップからそれそれ 刀を損ごうと危険な6000後の炎を味わわせてやろうならそのあとは<笑>今度はこの俺がなかなかいい腕だ 邪気が収束した最後じゃ俺に勝てない美しき神の動きをその目に焼き付けるのだ神に挑む。クソでのへえ少しは楽しませてくれそうだな止めてかかってきな私にかなう奴がいなくて退屈<笑>おーやるじゃねえか こんなに早く最後の手段を使わざるを得ないとは。 その実力を見せたらどうだ力、隠してるんだろう。じゃあ始めるか覚悟しろよ面白くなってきたぜあらあら、完全に周りが見えていない状態ですね何を言っても、多分聞く耳を持ちませんよ私はここで応援してますから、そんな怖い目で見ないでくださいよ じゃねえか ワ, クワクするぜ行くぞ ブーあなたと一つになった俺は誰にも負けないまなんだ貴様貴様もカカロットに恨みがあるのかふッ<笑>いいだろうただし俺の邪魔をした瞬間貴様も吹き飛ばしてやるカカロットを探しに行くぞ 早くしきののねえねえられだったらつまんない。 あれは奥の手なんだからな。ああ、イライラする。人のストレスをどこに持っていけばいいんだ。ふっ、蛇子供が。こんな奴ら、一瞬で片付けてやる。破壊神相手にその偉そうな口調。その高々とした鼻に絶対デコピンして、お前らの自信を粉ご の本気見せてみろはいよろしくお願いしますなんだ貴様らはクズの分際で俺の邪魔をするのかつけ上がるなよ雑魚が跡形もなく吹き飛ばしてやるやられたキャベあんたなら絶対に勝てる なんだ クズワク<笑>どもめ 本気を出させるとはな行くぞ<笑>そうこなくちゃおもしろくない。